はい、こんにちはスーパーの庶のさんのです今日ご紹介させていただく商品は鳳んのヒートベストになりますはい。こちら即断10秒ですねツイッチを入れてから10秒でこちらの背中の方はが、はい、バッテリーも超高型モデルになりますでこちらのバッテリーは夏のバッテリーですねもう使えますのでベストだけ買っていただいても使えるなっています互換性がありますねはいで。こちらあのこの赤ですねこの赤で60度これ4時間 こちらのブルーこれで 6.5 時間これでもかなり長持ちですねこちら40度ですねグリーンこれで16時間と1日使っていただけるモデルになりますはいこちら価格の方がベスト4950円バッテリー7920円合わせて1万2870円で販売しておりますなおあの空調布のこのバッテリー使っていただくとベストだけ4950円でお買い求めくださいよろしくお願いします